面白いいじゃない付き合ってあげるわ退屈をひとときれられるなら<笑>こんな森の中で殺されたらどんなに悲鳴をあげても誰にも聞いてもらえないわね魔女のお茶会にぴったりの森だわ。 ええわかってる、ね、これに座ると罠で鎖か何かで縛られて上からベシャッとチェリーパイでも降ってきて笑いものにされるって趣向なのよね。 ええ、分かってるわどうせ毒が入っていてこれを飲むとお腹を壊して笑いものにされるという趣向なのよね<笑>引っかかるわけないでしょどうせ毒入りなのよ 引っかかるわけないでしょう。どうせ罠なのよ。分かってんだから。この馬鹿げた茶会の主は誰かしら。 せめて顔くらい拝んでやるわおっとこの家も罠かもしれないわね用心しなくちゃ来るわよベルンはあれは猫より疑り深い将軍 罠に違いないとうり途中で引き返したに違いないペルンは絶対来るわ絶対の魔女として約束するそれに罠ななんて怯えるわけがないわイスとか飲み物とかそれにおやつとか。 森のお茶会を楽しんでもらえるようにたくさんの思考でおもてなししてるんだものきっとベルンも楽しみながらここまでやってくるはずよはてさてどうかな私はあれが巫女だった頃からよく知っているそなたが思っているよりあれははるかに不器用でぐどんでそして怯えやすい そなたの思考を返せるほどあれの心は広くないそれはあんたのとこにいた時の話でしょ今は違うのよあの子はね私と一緒に遊ぶようになってからすっごり明るくなったの昔のあの子とは違うのよどうかないくら餌を与えようとも野良猫は決して懐かむ この茶会は私とそなたの二人きりのものになるであろう来るわよ絶対にベルンは来るわ絶対の魔女が約束するこぬこぬあれは決して来ることはない感激の魔女が約束しよう<笑><笑><あ><笑>来るわよ あの子は私と遊ぶようになってから変わったのああアウアウローラに絶対来ないと言われたら意地でも言ってやろうって思うわアンニャローの思い通りになるのだけは絶対にごめんよ。 ええ、それだけが理由よラムダのアンポンターにギリ立てしてるつもりはそらそらないんだからええ。 全くにもって歩き続けで疲れたわぜひそうさせてもらうわよ。 手繰り深きこと猫のごとしと思っていたそなたがこの程度の罠に引っかかるとは失望いや飽きさせぬなそなたはそうね私は本当に変わったわラムダのせいでだいぶ甘口になったわよ 楽しんでもらえた私の余興はまあまあねこれがチーズケーキじゃなくて梅干しジャムのパイだったら100点満点だったわよいやチーズケーキで似合っているぞそなたの髪に実によく似合うアウアウローラの頭には多分納豆とおからのジャム瓶が似合うわよ